本番行きまーすよーいカメラオッケー音オッケーョンオッケー用意スタートどうも皆さんこんにちは監督ラブの加藤ですお久しぶりですえー、約1ヶ月半ぐらいの撮影でしょうか思い出がよみがえる Bluetooth 対応 CD プレーヤーはいこちらは商品提供させていただきましたこの商品を提案された時なぜこの令和の時代 CD? CD プレイヤーええと思った、そこのあなた、この後の動画、最後まで見てください。はい、というわけでですね、早速なんですけども、まずは中身開けていきたいと思います。けますと、優先イヤホン、AUX ケーブル、充電ケーブル、そして冊子とマニュアルが入っております。日本語の対応のページが出ております。こんな感じで載っております。で、結構厚みがあるんですけども、 はい、ではこの後なんですけどもこちらの5つのテーマに絞って見ていきたいと思います基本性能をしっかり紹介こちら本体が入っております ブルートゥース対応 CD プレイヤー。というわけで、改めてなんですけども、こちらの商品、ブルートゥースに対応した CD プレイヤーです。例えば監督が持っているワイヤレスで繋がるこちらのワイヤレスイヤホン、音を飛ばしたり、あとはブルートゥースで飛ばすことのできるスピーカーですね。そういったものがある方は、この本体をブルートゥースで接続することによって、CD 本来の音源、Hi-Fi 音質で音楽を忠実に聴くことができます。というわけでですね、こちら本体からはですね、音が出ませんので気をつけてください。音を流す機器がなければ、こちら使えませんのでご注意ください。 はい、またこの Bluetooth を使わない方法として付属品に入っています AUX ケーブルこちらでございますねこれくらいの長さが付いていますのでこの差し込み口 はい。こちらにコードを差し込んで、オーディオ機器に差すことによって、CD 音源を聞くこともできます。重量は 264g。めちゃくちゃ軽いです。どこでも持ち運び楽々。場所を選ばずに、いつでもどこでも再生することができます。厚さは 2.8、横は 14.2 でございます。また、本体はバックライト付きですので、薄暗い中でも画面表示を見て操作することができます。キーロック対応。こちら、ホールドボタンというものが付いておりまして、オン、オフにすることによって、この操作タッチパネル好きなんですけども、すべての操作を受け付けなくする。 ホールドモードがあります手動中はこのホールドモードをオンにすることによってご操作を防ぐことができますまた本体防振機能付きですありがたいです 二つ目、気になる電源、充電について。こちら本体なんですが、1800mAh 大容量のリチウムイオン電池が使われております。フル充電で音楽を再生すると、連続再生することができます。本体なんですけども、充電するときは、こちらの付属の充電ケーブルによって差し込み口がありますので、 例えば、USB 端子ですので、パソコンだったり、お持ちのモバイバルバッテリーに差し込んで、本体の充電をすることができます。充電時間は3、時間でフル充電可能です。こうした AC 電源を使うことによって、長時間 CD の音源を流すことができます。3つ目対応ディスクは本体なんですけども、基本的に CD を入れて音楽を再生します。開けます。 えー、秋加減はここまで。これ以上やると壊れますのでお気をつけください。はい。というわけで今回持ってきたのはこちらの CD でございます。監督が大好きなアニメ、あの夏で待っているというですね、高校生の主人公が自主映画を役間たちと撮るというめちゃくちゃいい、そのアニメの主題歌、ビードル模様、柳柳さんの音楽を聴こうと思います。今の時代、大体音楽というのは、Spotify とか Apple Music とか Amazon Music ですとか聴くことが多いかと思うんですけども、物自体があるっていう価値で、この CD ってたくさんあるとめちゃくちゃ場所を取るんで、監督も当時 ところを捨てた派なんですけどもやっぱりこういう思い出が詰まった CD っていうのはなかなか捨てられないという気持ちはありますねセット対応ディスクなんですけどもこういった市販の CD それから CDRCDRWNP3CD CD なんかも再生することができます対応ファイルは MP3WMACDDA となっております 四つ目、シンプルな操作方法。まずはちょっと液晶パネル見ていきたいと思います。こちらでございます。実にシンプルでございます。電源ボタン、3秒以上長押しすることによって電源が入ります。ホールドされてました。ホールド解除してからの電源ボタンを長押し。はい、電源がつきました。お、結構液晶画面がクリアです。明るくて見やすいですね。 30秒操作しないと液晶画面が消えるということで今音源が。お消えましたね。はい。消えました。で、何か触ることによって、つきます。ちなみにこちら本体なんですけども、なんか調子がおかしいなって時には、リセットボタンがついております。ここですね。細い針、え爪楊枝などを差し込むことによってリセットすることができます。では、まあ、ちょっと音楽聞いていきたいと思います。 やっぱりね、音楽っていうのは、こだわりがありまして、このソニーの LDR7506 で聴いていきたいと思います。どんな感じの音源なんでしょうかでは行きます。ほうほうほう。うわあ、懐かしい。<笑>懐かしい。ああ、いいですね。はい。というわけで、めちゃくちゃいい音です。いや、いいですね。こちらでも、音源聴いてみたいと思います。 うん、うんうんうん。音量はですね、物理的に音量を上げ下げすることができます。というわけでですね、今はアナログの接続ケーブルで聞いたんですが、Bluetooth で聞いていきたいなと思っております。はい、こちらなんですけども、サウンドコアから出されてますネック式イヤホンを使っていきたいと思います。これめちゃくちゃ便利です。つながりました。こちらですね、マニュアル、Bluetooth というマークがあるんですけども、こちらを長押しすることで、本体に機種名が出てくるというわけで、では Bluetooth 押します。来た来ました、ここ。 HOTTCD、こちらを押します。Bluetooth 接続がされている時に音楽が再生されると、この Bluetooth のマークが映ります。音質もグッドでございます。というわけで、今 CD プレイに入っている音源がですね、Bluetooth を通しまして、こちらで今音が聞こえている状態でございます。このままですね、この本体で操作できるエフェクトを見ていきたいと思います。まずこちら、5種類の EQ エフェクトが使えます。操作としては、ここですね、こちらを押すことによってエフェクトが変わります。 ジャズおロックあクラシック ?BBS? あ、この BBS というものは、サブウーファー、重点を効かした音楽を聴くことができます。あ、サブウーファーいいっすね、はい。続きまして、5種類の再生モードを選ぶことができます。先ほどはですね、こちら E キモードだったんですけども、この M、こちらを押すことによって、はい、はい、はい、画面を見ていただきたいと思うのですが、 はい。というわけ で, で、こちらをタッチすることによって、一曲リピート、全曲リピート、ランダム再生、プレビュー再生、順番再生、こういった再生モードを切り替えることができます。五つ目車につなげて楽曲再生。 と、言いたいところなんですけども、監督、車持っておりません。紹介していきたいと思います。まず、車との接続方法は、三つございます。一つは、この CD プレイヤーと、先ほど紹介しました、Bluetooth 接続、カーナビとペアリングすることによって、CD 音源を車に伝えることができます。えー、続きまして、こちら、付属されてます、この AUX ケーブル。こちらを本体に差し込みまして、車についてます、接続の端子の部分、差すことによって、物理的に、この有線ケーブルを使って、音楽を車のスピーカーで聴くことができます。そして、三つ目、FM トランスミッターで、 つなぐこちらは本体とカーラジオの周波数を合わせることによってこの音源を同じ1にすることによって楽曲を聴くことができますはいというわけでですね車を持っている方にもこちらの商品めちゃくちゃおすすめな cd プレイヤーとなっております はい。というわけでですね、今回、Bluetooth 対応 CD プレイヤーを紹介させていただきました。デザインはもうとてもシンプルですね。本当に CD が入るサイズにもうコンパクト化されておりまして、持ち運びが便利。しかも軽量で操作もタッチパネル付きで簡単で、液晶画面もめちゃくちゃ綺麗に映っております。こういった Bluetooth ワイヤレスイヤホン、Bluetooth のネックバンド、それから、今回は紹介したかったのですが、Bluetooth 対応のオーディオ機器ですね。電源コードを挿して CD に入っている音源を飛ばすことによって、高音質な音源を、部屋全体に音楽を再生することができます。 というわけでですね昭和 平成時代の方におすすめできる過去の思い出などの CD をこの機会に聞きたいという方ですねこちらめちゃくちゃおすすめな商品となっておりますまたプレゼントとしても喜ばれるのではないでしょうか CD 愛用者におすすめな今回の商品ホットで出されております型番が CD903TF となっておりますちなみに最後に TF とつくとこの Bluetooth 機能と FM トランスミッターが付きますがこの TF が付いていないとただの CD になりますのでお気を付けくださいちなみにこの TF シリーズはこの Bluetooth のマークと FM というもの いいていましたら tf シリーズですはい、というわけで以上となります。この監督ラボではですね、おすすめしたい商品ですとか、心が踊る、お面白い最新機能とか、っとワクワクしてくるようなイカネット等を紹介しておりますので、えもし興味がある方は、ぜひチャンネル登録を、またこの動画、いいよって、響いたよって方は、いいねを押していただきますと、めちゃくちゃ励みになりますので、よろしくお願いいたします。では、また次の動画で会いましょうこれからも更新していきますというわけで、OK なんですが、<笑> お水お水タイムラビーのお水タイム五つのテーマに絞って五つのテーマ最大開く最、なんか調子がお、お水、えー、帽子に、その FM というわけで今回は、えー、この C、Bluetooth、えー、Bluetooth、えー、CD 再生さ…うん